それでは、高知市役所踊り子隊の皆さんです。はい、皆さんこんにちは。高知市役所踊り子隊でございます。ますえー、この成長のそになる踊り、えー、66回目を迎えました。えー、66年前から、えー、未来に向けた思い、そして、えー、自由な心、これを忘れずに踊り続けていきます。今日は、えー、我々と一緒に、 岡田区誠也、高知市長も、えー、センター中心で踊ります。どうぞ、あのー、この66年間、えー、味ではないですけど、いろんな味のある、この成長やそこで楽を踊り、えー、一緒に楽しんでいただければと思います。市役所踊まりのためり行きた い, いえいでは、このマルタ応援から始まります。 Bye. <laughs> 市役所踊り子隊の皆さんでしたありがとうございました。